しかの野郎は以前池田屋の剣の時もカツラと関わっている風だったが探れば何か出てくるやつだってのはお前も前から分かってただろうキレイしかしキレとは 市長も無茶を何考えてんだヨロズヤのことを何か知ってたら教えてくれないかと思いましてもっとプライベートのことを教えてほしいんですのとまあなんだいろいろ意味はあるみたいだが要するにダメ人間ってことよ確かに旦那はダメっぽく見えることもあるがあれが全てとは思えないザキさんお前ヨロズヤの旦那あれいないのかないないな。 お前、そこで何してるいや、僕は…やろうなら怪我したとかで、シンパチンチで療養中だよ療養中たくさんやばいくらうかやばれようなぞそこだこっち だ, っちだここか…意外に広いな綺麗ったくどうしろってんだよ死んだ仲間の敵討ちというわけですかマリリンの言葉。フリーザージャンプの朗読…紛らわしい真似を…あ 電気を消してください。はい、勝手に動いとんじゃーー。もう銀さんたら本当何度言ったらわかるの。あぶねえ。串刺しになるところだった。そろそろお腹が減った頃でしょう。お料理作りましたよ。どうぞ。無垢なっつってんだろうが。要塞モードオンよ。はーい。属<笑>の侵入を阻むためコツコツと武装を重ね。ネズミ一匹逃げられやしない。鋼の要塞にね。 おたくさん甘いですよ 絶対出られないということはやっ お, おその声はザキ山崎か僕で生まれたっのゴリラコウです局長こんな罠で私の銀さんへの思いが折れるとでも思ったオタエさんそういうことよポジティブよポジティブなことだけ考えるのよさっちゃん。ずらして楽しんでんのねわよ。乗ってあげるわよお前も黙れロズヤの野郎が一つ屋根の下おたえさんと一緒に寝泊まりしているだとダメだよこれ全然聞いてないよ<笑>何あなたそんなことで凹んでるのタンクも言ったぜ なんでこんな目にすいませんあの銀さんいますかは今は入んない方がいいよ危ないからじゃじゃ あ, じゃあせめてことづてを本当にありがとうって侍が犬だとすれば。 忍びは猫か。己の忍びの技への執着のみ。己の技を絶対の美にまで昇華することのみが至高の喜び。ああお前か何？お前は俺の肛門に恨みでもあんのかおっしゃいられねえ。えおい。すいません。宅配ピザにんにんピッツァです。それジャンプじゃぞ、ぞのままちょうど今週号が読みたかったところじゃ。 ご苦労でおい俺のジャンプ返せ届けに来たって何で食ってんだよ違うんだよこれあれ届けそうだよ届けて名前の脳髄だろ面白いガキだ本当に何でも見えるらしい俺が来ることを知って逃げずにいたのは先日はピザの件失礼したなわしはなかなか外に出してもらえんから買いに行けんのじゃ最近の少女漫画は過激だとかでバイヤたちがジャンプしか見せてくれんのじゃ天眼通など使わなくてもわしには見える わしのこの先の未来、こんな目、持たなければよかったのにの奥に様は未来を予見することができるお方でのお前らは敬語だけしておればよいでのわしに敬語などいらんわしに関われば、その者たちにもまた災いが訪れようぞおれ、金は払うでのあ、すいません近づきすぎじゃトイレに危険物ってどんな資格じゃいはい、たんと食べるでのって、お前らじゃね 善三貴様においを残したか、あのガキに敬語がついたようだ。体は闇に溶け合った時。これでは我らの出る幕はありません。いいえ。奥に様屋敷に侵入者。分かっておる。奥に様。うん、あれの集金、人んちに突然来ちゃうってか。 俺があいつら裏切ってお前についたら、賞賛はどのくらいあるやめろ、お前、死ぬぞ父の中でしか生きられぬ忍びの血を持つ悲しい男よ。ジエストー<笑>離れた<だ>。<笑>諦めろ、貴様にこの結末は変えられる<笑> それじゃもう読めねえな。節<笑>操がねえなんていうやつもいるかもしれんだが、他人にはわからねえ。こだわりがあるのも確かだ。あっあっ 私が突撃取材を試みたのはこちら進出鬼没変幻自在弱をを助け強気を挫くラスト侍警察当局からはかなりの重要人物と目されているようですね彼らはこの国の行く末に何を見何をなさんと考えているのか狂乱の気候し一日密着この後すぐです計算じゃないコツロドでもですね顔にモザイク入れますんで多分バレないと思います宙に取れ 人の顔を歪説物扱いするなど言語道断逃げの小太郎と異名を取る俺がたやすく正体を晒すわけがあるまい確かに野党や貴属のような輩がいるのも事実なんとか変えようとしている人中報告の詩であることを理解してもらいたいはぁ…これ食べづらい家が邪魔カツラさんベンザブスカツラ<笑>今日こそ年貢の納め時だぜ<笑> ちょっと何人んちずかずか入り込んでんのあすみませんコーンポタージュ味だ私も好きですコーンポタージュ味万事に備えあれば常に冷静でいられる何を起きようと臆することはなくなるのださあここから脱出するぞ勝ーコーンポタージューステイチューンチャンネルはそのままんみんなにはモザイクかけるから 上子同士の情報交換がねえかたまどのにくらえしたんだよんがそうはんゆうりへいばしてくれるそこに倒れカズ ラ, ラさんあれは宇宙情勢なんでしょうか、ね、情報交換はしばしば不調というか暗号を介して行われるのだカーズラケッションん。おれ俺と共に戦う運命にあるかまずまずの交換職だ。 だが決定打に欠けるな最後の瞬間まで切り札を温存している方が勝つのたま あ, あそれそれいい時。これを見てもそんな態度が取れるかもしれ な, 勝つなー大人